続いても、岩手県の中部 で, です。大東よさこいこいこいで、菅原組の皆さんです。よろしくお願いします。はい。はい、今日は二回目のストリさせていただきます。えーとね。何を喋ろうか、全然考えてませんでした。あの、私たちが。 今日ここに来る時はもう雨でねはい岩手県も雨でしたずっと私たちは雨を追いかけてきたんですけどもやんだところを来たんですけどもここまで約4時間かかるんですねそれをですねお互いこうお大物舞と津ら海にずっとこう行き来してるんですがあのその中でですねこう どんどんどんどんこうつながりが絆が深くなりますしてね何かをやろう何かをやろうと思ってやってるんですが別にこのよさこいなくてもいいんですよよさこいでしょなくてもいいんです私は<笑>さっきめんどくせえやつだって言われたけどもね<笑>めんどくさいけど私はあのなくてもいいんだけどもなきゃ私たちには生きていけないみたいな人もいるんですよ ずっとやっぱりつ続けることで楽しいこう祭りができていくんだろうなと思ってますぜひ皆さん一緒にまたよさっいを踊っていただければありがたいなと思いますそれでは二回目を 踊, 踊らさせていただきます北の頃怖い。夢の向こうにまた夢の大しを持って出せず北の頃の寒さの中に 熱く、熱く燃えるもの。いざ北を向く。 you